こんにちは彦久財閑です。あの今日はですね、これからちょっと新しい動画の取り組みを紹介して、そしてみんなのちょっと相談もしたいと思いますので、よろしくお願いします。<音楽>この彦久財閑チャンネルが2009年スタートしたときに、まあ覚えてる人は10人20人ぐらいいるかと思いますけど、当時はなんか最初日本語だけで動画作ってて、でその時もたくさんの人見てくれて、もう優しいコメントたくさんもらったんだけど。 でもやっぱりその間でもうそのうちなんかもう結婚生活入って仕事に忙しくなったりして子供生まれてあの時間がどんどんなくなっていろんなことがあって結局あのその編集動画とか字幕付きとかいろいろどんどんそのまあ日本語動画作ってもそのコメントも戻ってこないとかってこともあって英語はもう楽でいいと結局もう動画はほとんど英語に切り替わっていてよくもういつ日本語の動画再開するかって聞かれますよね。でそれでちょっと今年2015年 あの改めてですねあの新しいプロジェクト日本語だけの動画にもう真剣に戻りたいという考えであのこの新しいシリーズ「日本ウォッチ」というあの新しい動画シリーズをもう習慣的に作ろうとあの考えてこれは初めての動画です。ただア、まあ、アイデアとして原則5分限定であの まあ、字幕もつけないで自分ができるだけもう編集が簡単なようにただちょっとねおしゃれなセットもちょっとあのこ の, あの YouTube のスペースもあの使おうと思っていい機会だと考えたんだけどあのそして内語としてはもういつも聞かれるんだけどまあ聞かれるのは一番二つですね三つかなあの日本語はどうやって覚えてるのかとあの日本語の動画はまたいつ作るのかとあと日本はあの君みたいに外人にどう見られてるのか。 であの僕みたいな外人って日本16年で母国より長いんで正直言って外人の観点で何とも言えないんだけどただまあやっぱ日本に関するニュースよく見てるしあのでみんなこれすごい興味あると思うんで自分の見た目線であの海外はどう日本を見てるのかっていうテーマであのまあこの動画シリーズ中心にしようと思っていますただ皆さん少し一つ相談まあ3つのことを相談したいと考えています あのまずですねまず一つはもうこのチャレンネルにはすでに二つこの東京都内日曜日の1時間の英語トーク番組と一人でやる番組と水曜日の夜1時間の英語の 2&5 親父、2点ジーあのビクタとやってるあの番組があって、まあ、基本的に英語の動画が多いんですけどこの日本語の動画はこの英語の動画と混ぜて同じチャンネルに載せるのか新しいこの動画のために別チャンネルで全部日本あの内容が日本語にするのか。 どっちがいいかっ て, ってもう両方の考えあるんだけどちょっと皆さんに相談してフィードバックをお願いしたいともう一つはあのこの日本語動画を再開するとみんなどんなことを聞きたいのかどのようなテーマがいいのかあのもちろんその日本はどう見られてるのかが基本テーマしようと思ってるんだけど具体的に何かあったらあのコメントでぜひ教えてもらいたいとであと最後も何か希望のもうせっかくね新しい取り組み作ってるからあの例えばどこの頻度とか長さとか内容とか何でもいい僕のなんかあの かなんかつけたらいいのか何かあの何でも受け入れるんでとりあえず皆さんの好きな案でも是非ちょっと下書き込んで僕は全部アイデアを取り入れてあの、まあ、よりこれが皆さんのためにも自分よりも楽しくなるように作っていきたいと思いますのでとりあえずあの皆さんのフィードバックを楽しみにし て, ってそして皆さんこれから日本語という新しい日 本, 語の日本語のシリーズを期待して楽しみにしてください。はいピース あの、でもそれってこのスタジオツーとかで撮ったらもう照明一応もうついてるんで、はいうん、もう座るだけでグリーンのアいドル撮影できるいやでもどのスタジオが大きくなるとどんどん寂しくなる一人でやってて<笑>。<笑>